みなさん、こんにちは。ASMR ドンです。今日は私の国のフチカについて紹介させていただきたいと思います。こちらはフチカです。じゃがいもと卵とプリと白エンドとの料理です。インドのオパニプリに似ています。あ、からこと美味しいです。あと、時ド々キドキちょっと甘いです。 レストラぜひ食べてみてください。皆さん、フしカを食べたことがありますか